ヤマヤマケン TV ただいまさてと仕事終わったし大好きなプリンでも食べるかないバカな俺の滑らかプリンがないおい木戸 俺の滑らかプリンを知らないんうん、ま、何それは俺の滑らかプリン貴様ああこれ冷蔵庫入ってたから食べちゃった 食べちゃっただと俺がどれほど楽しみにしていたかなんだよプリンごときでそんな怒んじゃねえよそうか分かったお前がその気なら俺も抵抗させてもらう拳で変身 シャップ変身仮面ライド。行け ファイナルアタッはっいやー。